そそのののの度山崩れ津波立つ。その忍びの者なおかげさま<笑> つぎ、うん、のの<笑><笑>渦巻きなると。 きれいにするまで家には帰さんからな別にいいよまあ何だそれ全部きれいにしたら残情渦巻き鳴ル鳴な何であんなところに落書きした要するにトカゲの名前を受け継いだ人ってのはじゃあ何でこの俺は いずれ、ホカの名を受け継いで。ところでさ、先生、お願いあんだけど。ダメダメ。これは学校を卒業して。<笑>だからゴーグル外してたな。おかわりなお課題は分身の術とする。でもさ、でもさ、やってやるってばよあ 一応、分身の術はできてます合格にしてあげてもしかもこれは足手まといになるだけです合格とは認められませんそれで一人前だね俺ヤクやった。さすが俺の子だいい君だあんなのが忍びになったら大変いいるかよイルカ先生は決して意地悪してるわけじゃないよ親のいない者同士 もし里の外に持ち出されたらそれこそ一大事 どこへ行ったんなると難問始末するそうすれば封印の書は俺のものだ、うん、こらなるとこれからすっげえ術見せっからさそれできたら卒業させてくれよな巻物のこともこの場所も水木先生かっとよくここが分かったな。 ルト、魔物は死んでも渡すなルト、イルカはお前がそれを持つことを恐れているんだえ二12年前の事件以来里にはある掟が作られた俺にだけ何なんだその掟ってやめろ水木里を壊滅させた九尾の妖孤なんだよやめろししょ 後の者にはあの事件のことで煙たがられ自分の存在価値を認めてほしかったんじゃよ な, ゼロ な, なんで同じだからさよくバカをやった人の気を引きつけたかったから苦しかった そうだよな。なると、俺がもっとしっかりしてりゃ、こんな思いさせずに済んだのに。なんだかんだ言って、巻物を取り戻したいだけなんだ。<笑>あの巻物で、この里に復讐するぞ。そんなに奴じゃない<笑>やれやれ。水木の奴喋りよって。 封印の書も手の内にあるとなるとその時は見つけたああどうしてだナルトイルカは俺だバカーはお前だナルトも俺と同じなんだよ そうだなバケギツネならなけどナルトは違うクセ不器用で誰からも認めてもらえなくてナルトやってみろよカス影分身の術 こもす、おっ お, ああおかげさま よし卒業祝いだラーメンを盛ってやるぞマルト忍びにとって本当に大変なのはこれからだってなかなかいい顔決まんなくってさそれになるまで3時間もかかっちまって取り直しそんなこと言うなってばよ<笑> <笑><笑>ところでナルト、死体てはどうしたなのに何じゃこの顔は五代目ほかは、このこのハマるたまらんばうトラップかこれえ、え、うんこ、こいつは確か貴<笑>様がなんかしたんだろうなこれ<笑>てめえが一人でこけただけだろうがこれ<笑> こいつも所詮、ほかげの孫が相手じゃねえなことをするかってばよこのバケーえ。いいですかあなたはこの三代目ほかげ様の孫なのです。あんなのを相手にしてもろくなことはありません。この私が忍術を教えれば、ほかの名を名乗ることなど簡単。そう。え どうやら今ので本日20回目の奇襲だったかな。 これえ親分ん親分いいか忍術をうまく使いこなすにはチャトラだ親分、それを言うならチャクラだ、これ、うん、チャクラっていうのはな簡単に言うと、術を使うときに使うエネルギーのことだ、これこうやって発動させるんだ、これ知 っ, ったかぶりして巻物読むな努力と根性だ努力と根性か、これ そうだ、前の忍術がどれぐらいだか見てやるってばよ。変化ゲどうぞ、似てるかこれ。私に変化するときは、もっと可愛い変化してくださいね。<笑>よっしゃ次は本屋でフェロモンの研究だおうすー、おやぶん<笑>うちは立ち読み禁止だって言ってんだろうが、なると違う行く 気にそんなってあとは練習あるのみだってばよ変形こんなん私は未来のホ影候補を何人も育ててきたエリート教師 ってばそんなにほかげのじいちゃんに食ってかかんだこれだけ里で聞き慣れた名前なのに誰一人その名前で呼んでくんないもう嫌なんだそんなのバーカお前みたいなやつ誰が認めるかえっほかげほかげってそんなにほかげの名前が欲しければな三代目探しましたよ 一橋の忍者になって里のみんなに自分のことを認めさせてやるってもう浮かれっぱなしでお前も知っとる通りこのことを公害無用とし掟を破った者には厳しい罰を与え里の者たちになるトを英雄として見て欲しかったナルトは里のために九尾の化け狐の入れ物になってくれたのじゃよ 今や大人たちのナルトへの態度が知らず知らず子供たちにまでその存在を見る目は恐ろしいほど冷たい目になるのじゃふ、うん、化けにめ目。俺はジジイ倒して、ほかの名前もらうんだ今すぐ邪魔するんな変幻、うん 様そんなふざけたやつがいるとバカになる一方ですよ つくげおってわしなんかもうらひっかかるぞみんなに認められる名前が欲しいのになぜだこれほかげって名前を奪うってんだからよ俺だって俺のことみとめてくれる人が一人できたけどみんながみんな認めてくれるほかげってすげえ名前語るのによほかげの名前が欲しけだな俺、もうこなんかこよむだ お前には悪いが、俺って明日から一足先に忍者だ。それまで楽しみにしとけよな。このマル本当の忍者への道は